よしゆきです「森永ニューチョコベイ」「森永ニューチョコベイ」を買ってきましたチョコインおこげスナック さらにサクサクとあります見ていきましょうサクサクの米スナックの中にチョコレートが入っちゃってるんですねおおこげが。 香ばしいでござるとこの生物がおっしゃっていますおーなんかこいつはかっこいいですねここに構えているのはなんでしょうね多分口ですかね 何だろうなぁわかんねえ な, いなぁよし、見ていきますよ。よし。で、こっち側お醤油で香ばしく焼き上げたお米スナックにチョコを入れてござると書いてありますね。ああ、こいつがチョコを 入れちゃったんですかってことはですよこっからチョコが噴き出してでこのお米スナックの中にチョコ多分入れちゃったんですよきっとなんつう能力ですかやっぱちょっと花粉症がえっとすいません花粉症なんであの ちょっと涙が出ちゃってごめんなさいよーしでそれでは見ていきましょうよしけ口 こうオープンしましたでっかい大きな袋が一つですではこいつを取り出してよし。 袋を開けました今おこげの香りとチョコレートの香りがきますねなんだろうな、うん、なんか不思議な匂いだなでは一ついただきます うんうんうー ん, なんか不思議な味ですよ本当にあの そういう味のせんんべいなんですよ外側ねでそこにチョコレートが入っちゃってるんですよでこれはどうなんでしょうまあ案外悪くはないですうんでもこれがバッチリ合ってるなって感じじゃないですね でもどうなんじゃあもう一口う ん, んあっああでも意外になんか相性 いいなってなっっててきますよその醤油のしょっぱさとチョコレートの甘さがなんか合ってるかなもしかしたらうーんうんあなんかだんだん。 病みつきになってくる味ですねこれは、うん、ただこれはちょっと判断が分かれるところかな味は、うんうん、以上「森永ニュー」 チョコベイ。でした。